キング、ル・プリンスル。キンプル、日本テレビ関東ローカル、土曜午後1時半。3月11日は、誰でも知っている定番料理を答えるクイズ、当たり前レストランを放送する。ゲストで声優の宮野守さんが参戦する。今回は、超有名店の人気パスタ、アラビアータが問題に登場する。平野潮さんからまさかの陳ン答が飛び出す。 また、20年以上愛される洋菓子店の看板メニューからも出題。フランス語のコガスが由来の人気スイーツに、長瀬恋さんは大興奮する。人生で一度はやりたいことにチャレンジする男のロマンシリーズも放送。今回は鎌倉編で、平野さん、高橋海人さん、岸優太さんが制限時間7時間で鎌倉作りに挑む。